5月22日にメンバーの岸優太タ27、平野ノシ26、神宮寺ー太25の3人がグループから抜け、長瀬連24と高橋海斗24の2人組ユニットとして新たにスタートを切ることが決まっているジャニーズの人気グループ、KNG&PIS。これまでまさに運命共同体として共に頑張ってきた5人だったが、 これからは、それぞれの道へと歩みを進めることになる。5人に、今後どんな運命が待っているのか未来はわかりませんが、ひょっとしたら、この先運命の女性との出会いなんて可能性もゼロではないわけです。過去の彼らのインタビュー記事の中では、運命の女性との理想的な出会い方に関して、5人それぞれが答えているインタビューもあります。情報識者。 ポポロアザブダイ出版2020年9月号内で金プリ特集が組まれた際に運命の女性と出会う時はとの質問が投げかけられていたのだ。5人それぞれがロマンチックな妄想を膨らませているのが新鮮です。よ。高橋は、助けた女性と恋に落ちたい。電車に乗ったら体調が悪そうな女性がいて、次の駅で一緒に降りて解放するの。 お礼をしたいと言われて、一緒に食事に行ってからみたいな。見返りを求めるわけじゃないけれど、助け合いの精神は大事だよね。と、まるでドラマのワンシーンのような願望を語っていました。前出の情報識者。近く、同窓会でドキッツ、海辺に流れ着いた手紙入りの商品、と妄想炸裂。ちなみに、永瀬は、時間を置いての再会なら、新鮮。 同窓会で再会して当時と変わった姿にドキッとしてみたいな。ある程度お互いを分かっているし、気が合えば展開は早そうだよね。いや、逆に当時は全く関わりがなく、こんな子いたから始まるのもいいかも流せ。と答え、騎士は、劇的な結びつきに思いが高まる。 海辺に流れ着いた手紙入りの商品を拾ったことをきっかけに文通を始めたら、実はそれが友達の友達で、みたいにドラマティックな出会いがしてみたいかな。従前の結びつきに相手への思いも高まりそうだよね。騎士、と答えている。それぞれがかなり具体的なシチュエーションを思い描いており面白いですよね。笑い前での情報識者。 四角神宮寺、平野の意外な一面を暴露神宮寺は切ない恋愛に憧れがあるようで、叶わぬ出会いに憧れる幼馴染という存在は過去に戻らないと作れないわけで今の自分には絶対に叶わない出会いだからこそ憧れる、なただの幼馴染だった近所に住む女の子への恋心に気づき、どかしく思う恋愛がしてみたいかな。神宮寺、なんて話を、 また平野は、気になる人と海外でばったり、気になっている女性と海外でばったり出会ったら、運命を感じるよね。今、頭の中に浮かんだのがイギリスで橋を渡っている映像。本当にそういうシチュエーションがあったら、すぐに食事に誘って二人の中を発展させたいかな笑い、平夜。 と、意外にも積極的な肉食男子な一面を赤裸々告白していましたよ。前での情報識者。しばらくは恋愛そっちのけでそれぞれの夢に向かって邁進するであろう5人だが、妄想するだけだったらファンも許してくれる。疑問符近く、心転がっていちゃつくカップルのような、紹介、コンビ。カレンダー撮影中のフショット。